星空を常にどこに向けても追いかけるようになります。コラリーのこのテーブルをネジ2本緩めて取り外していただき、コンパスが指す N 下の方角に、えー、このコラリーを向けます。<笑>いや懐かしいですね。 皆さんこんこにちは星空写真家タタイムラスクリエイターの成沢之です今今動画編集中なんですけど、まあ、突然なんだとちょっとびっくりされたかもしれないんですけどね私ですね星空撮影塾っていうこういう星空撮影の教科書的なものを出版してたんですよこれ2018年に発売したやつなんですけどこれがですねなんと完売してしまいましておかげさまであのたくさんの人に読んでいただいたみたいで。 それでい今困ったことにこれでですすね DVD がついてたんですよこの DVD の中にこの赤道儀の機材の使い方と か, 画 像, とか、ね、画像処理テクニックとかねテクニックだって画像処理テクニックとかそういうのをデモンストレーションしてる DVD がついてたんですけどこの本はそのこの本実物はもうなくなってしまったんですけど電子版で電子書籍でまだ購入ができるんですね。 でその電子書籍にはその DVD が付いてないっていうことでいくつか問い合わせをいただいておりまして、まあ、どうにかしてこの本についている DVD だけでも手に入りませんかっていうです、ね、相談がいくつか私のところに来てたんですよこの本の出版元である双葉社さんとそれからこの本をです、ね、編集してくれたナイスクさんっていう出版社がいるんですあるんですけどそこの両者にです、ね、相談をしまして。 えー、DVD の映像のみを手に入れることができました。でこの本についてたのは DVD だったのでもともと DVD 画質って、えー、すごく画質悪いんですよフルハイビジョンよりも下の画質なのでですからちょっと見にくいっていう相談もあったので。 今回改めてですねフルハイビジョンのサイズで動画をいただくことができました。まあ、それでもですねまだちょっと文字とかは見づらいな不鮮明なところはあるんですけども、まあ、ないよりはいいなっていうふうに思いまして。 このチャンネルでその動画を公開していいよっていうことになりましたのでこのチャンネルを引き続きこう見てる方もしくはこの本も持ってる方に関してはちょっとつまんない内容になっちゃうのかもしれないんですけどここはですねあのしばらくちょっとお付き合いをいだいてこの本の DVD に収録されている DVD の内容を公開していこうと思いますので、まあ、しばらくお付き合いいただければと思います。でこの星空成沢宏之の星空撮影塾であの再生リストを作っときますからこの本に解説しているその動画のみを見たい人はその再生リストから見ていただけると嬉しいです。今日公開したいのはこの「レッスン452ページ」にあるですね「えー、星空を点で取る赤道儀」っていうところですね。 この赤道儀の組み立て方法かな、について解説をしているところをお見せしたいなと思います。この3年前の私の映像、ちょっと冒頭で出てきましたけど。バリバリね、メーカー営業時代の私なんですよ。だからもう喋り方が今みたいな感じじゃなくて、すごいね、なんとか営業トークであることと。それから、まあ、当時勤めていたですね、自社メーカーの商品の、えー、解説が。メインになってしまっているのですが。 それでは長くなってしまいましたがここから星空撮影塾の赤道儀の組み立て編ですねどうぞご覧ください。 それではえここでは私が実際使っている機材を使ってですね赤道儀の説明をしたいと思います皆さん赤道儀ってすごく聞き慣れない言葉だと思うので何だろうって思うと思うんですけども、えー、基本的に星空を追いかけるアイテムでございましてこの真ん中の赤道儀を使って説明すると星空が反時計回り北極星を中心に反時計回りに動くので赤道儀は時計回りに動くんですね 時計回りにこういいいうに動いていきますでこうすることで望遠鏡をこう向けた先です、ね、がこのように星空を常にどこに向けても追いかけるようになりますこうすることで星空が点で取れるとどうしてもシャッタースピードが星空をさせる場合は長くなってしまうので星空はシャッタースピードが長くなると星が背になってしまいます それをこう追いかけて点で取るようにするというためのアイテムですね。でここに3つ並んでますけどもそれぞれ上に載せる機材の大きさ、重さそれが焦点距離によってどんどんこの下の部分の赤道儀も大型化していきます右2本はこちらは天体望遠鏡が載ってますこちらはカメラのレンズが載ってますという感じですね。でそれぞれぞですね、えー、使い方、あのー えー、操作の仕方た、まあ、どういうものなのかというのを、えー、この、えー、本編ではこう説明していきたいと思います皆さんも、えー、これを見て赤道儀ぜひ勉強してチャレンジしてみてくださいはいそれではここではホジトラウンダイポラリエという商品を使って赤道儀の説明をしたいと思いますこちらにある2点の商品こちらがホジトラウンダイポラリエビクセンのホジトラウンダイプラリエという商品です、えー、こっちにあるのが 通常のホリスラ雲台ポラリエ耐荷重が 2kg になります。こちらのものが耐、えー、荷重5キロのフルサイズ対応になったポリスラ運転ポラリエになります。こ, のこちらはポラリエに、えー、ここにあるマルチ雲台ベースというものと、ここにあるスライド雲台プレートというのを追加して、えー、こういう耐荷重がアップするという強化アイテムになるんですね。こっちらがフルサイズ対応になります。使い方はどちらも同じでですので えー、これここからはこっちのベーシックなタイプのホジトランライトラリーを使って赤道儀の使い方簡単にご紹介していこうと思います赤道儀の組み立て方お伝えしたいと思いますまずこちら、えー、三脚がございますけれども、えー、最初に注意いただきたいのが通常皆さん昼間の撮影をする時っていうのは三脚の高さ、アイレベル、この目線の高さまで上げる方がほとんどだと思うんですねなんですがホジトラ撮影の場合は 上を向けるっていうこととそれから、えー、高く設定するとそれだけブレやすくなってしまうので基本的に低く三脚を設定しますなのでウエストレベルが基本だと思ってくださいでまず、えー、こちら、えー、通常の3リーウェイ運転ですねこことここのパームを持ってこう自由に動かせるようになってますが通常使いやすいと思うのでこういうふうにあるんですけど上を向けるときこれぶつかるんですねなので星空を撮影するときは この向きを反対にしてですねこういう風にセッティングするという風にしてください。それではここからポラリエをつけていきます。えー、こちら、星のようなポラリエですね。下の部分にですねこれまあクイックシューがあるので、えー、このように取り付けて、クイックシューがない三脚でも直接取り付けていただいて大丈夫です。はい次に、ここのテーブルですね。 コジドラ運転プラリー の, このテーブルをこのネジ2本緩めて取り外していただきでここに自由運台を取り付けますが、あのーここにですね、後ろにです、ね、こういうボタンがあってこれを押すとネジが出るようになっていますでこれを押したままこの自由運台をこのように取り付けてください。はい、そして ポラリーにつけますここもネジ2本をこう、えー、締めてしっかりと固定してください、えー、これネジ2本かよって思うんですけど実際ちゃんと、えー、110度というかむしっかりと噛む方角でネジが作られてますのでここは緩まないようにしっかりと固定をしてください次にカメラを取り付けます、えー、この自雲台の先にカメラを取り付けます私の場合ですと、まあ、こういうですすとこうういね アルカスイス規格の、えー、クランプをつけてます。こっちに L 字のブラケットをつけてます。まあこうすることでこう縦横の構図が取りやすくなるんですけども、えー、これがなくても通常通り自由なル先につけちゃって大丈夫です。はい、これで組み立ては完了ですね。えー、ポラリエの先に必要なのはこう自由なルですが、まあなるべくこういうふうに大きめのやつを使った方がいいです。 えー、その方が丈夫でそれから高さが出るので、えー、いろんな部分その機材との干渉が防げますまた、えー、構図が取りやすいので通常の自由運転がおすすめですよという感じですね、はい、以上で、えー、これでパラリエの組み立ては完了しました、はい、それでは次は、えー、北極線の入れ方をお伝えしたいと思いますこの赤道着星空パラリエなんですけども えー、地球の回転軸、えー、星空が動いてますが地球の回転軸の近くに北極星があってこの北極星に合わせることによってもう赤道儀と北極星が向かい合わせになって地球と同じ動きをしてくれるという仕組みになっていますでこれを赤道儀を北極星の方向に向けなければいけないんですがコンパスやスマートフォンを使ってまず北の方角がどっちなのかなっていうのを調べてくださいで、えー、その先に北極星を見つけたらここに 覗き穴がありますここを覗いて北極星をこのように入れてくださいでここから見て大体で北極星が見えてたらえそれでえこの赤道儀のセッティングは終了になりますあとはこれはこのポラリエは赤道儀は北極をの方向を向いたままでカメラは自由に好きな方向を向けていただいて大丈夫ですここののポラリエの えー、北極星の覗き穴、これが小さくてちょっと見づらいなという方に関しては、コラリーの裏蓋を外して、このテーブルごとカメラを外すと、こういうふうに大きい穴が出てきます。ですので、この大きい穴と小さい穴をこう交互に見ながら、北極星を入れるようにしてみてください。大きいいの方が見やすいと思いますで、これで北極星が、えー、入れられたら、カメラをこのように取り付けて、えー、セッティングすると。 いい う, うにやってみてみください北極星の位置がわからない人とかあとは、えー、ホジトラ写真を撮るときによくあるのが北岳山で北極星が隠れている、えー、北岳け曇っていて北極星が見えないということがよくありますそういうときに、えー、必要なのがこちらのホジトラ、えー、ポーラメーターというアイテムですねこれがあると 北極星が分からない、えー、北極星の位置が見えないという場合でも、えー、赤道儀をセッティングすることができます使い方はまず、えー、北極星の角度にします、えー、これがです、ね、傾斜系がついてまして北極星の高さ北緯といいますがだいたい関東は34度ぐらいになりますこれ地域によって若干違ってきますだいたい34度に合わせたらこれをポラリエのアクセサリー集に差し込みます でえー、ここに水準器がついてますのでこの気泡がちょうど真ん中に来るような感じで、えー、水平を取ってくださいそうするとこれが北極線の角度になるわけですね今北極線の角度に合わせた状態になっていますでここからコンパスが指す N 下の方角に、えー、このポラリエを向けますでえっ、ー、と N の方角で、えー、合わせたらこれでだいたい北極星の方向を向いたことになるんですね、えー、もうちょっと精度を上げるテクニックがあります、えー、それが磁気、えー、変革といって、えー、実際その北極星が指しているこの今北っていうのは、えー、実際のその北極星がある真北とはちょっとずれてるんですねこれを磁気変革磁気偏差といいますでこれを合わせるとさらに精度が上がるんですが関東の場合ですと 東に7度ずれていますなのでこの N0 に合わせた状態ですね北に北極星にこの地北に合っている状態から7度、えー、東にずらすとこれが完全に、えー、真北北極星の本格に合わせたことになります、まあ、このようにセッティングをすれば、えー、北極星が見えなくても北極星が、えー、わからなくても えー、その赤道儀をセッティングすることができるようになります。はい、いかがでしたでしょうか。ういういしいですね。今よりちょっとぽっちゃりしてる感じしましたね。肌はでもだいぶ綺麗だな。寝不足がこの後続きますからね。<笑>なんかこうやって昔の映像が残ってるのは、ちょっと私としても嬉しいなと思いましたし。今回この映像を届いてですね。 改めて、まあ、奥さんと2人でちょっと見たりしてうわ懐かしいとか思ってですね当時はやってなかった動画の撮影制作っていうのも自分も今やってる立場になったのでなんかそういう意味でもね結構参考になったなっていう感じがしますねそれでは今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょう、えー、さよならバイバイしたっけね